中任試験の準備は整ったのかお前たちならできるはずだ精一杯やってこいそれでは、これより中任試験、第一次試験を始めます下人の皆さんには、十個の問題を出題します 皆さんは、これだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば、一次試験合格です。よし、やってやる。それでは、第一次試験、開始。ああ、これ、なんだっけ。<音声> えー、っと、確かこの答えは<音声>これは簡単だってばさ。 よっしゃ俺にかかれば、楽勝だってばさよくやったぞ、お前たち筆記試験くらい、わけないってばさよしよし、その一ださて、次は二次試験だが。 実は開始まで時間があるじゃあ少し休憩できるんですね休憩でも次の準備でもよしとにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に声をかけろ 次の試験は一体何をさせるつもりだろうね一次試験は結構簡単だったわね次もすんなり行くといいけど そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか。そうか、まだ。よし。さて。 お前たちならできるはずだ精いっぱいやってこい中2試験第2次試験は旗取りこの葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ制限時間内に規定数集められれば合格集められなければ不合格 それじゃあ開始ガンガン集めるってばさこの旗を回収していけばいいんだな分かってると思うけど時間が勝負よこの二次試験そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね、うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけどそっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし だから、基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょうだねサラダちゃんとやってるかやってるよていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい足をわわかってるってばさゴールデンフレッグ設置時期に ゴールデンフラッグの出現は制限時間あいよ制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさいちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわその4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさいゴールデンフラッグ入手だってばささすがボルトだね。 次のゴールデンフラッグはどこでしょう順調順調ミツキーそっちはどうだまあまあかなそっちはぼっちり順調さすがはボルトだね次のおかげはやっぱり君が…おかげになるのは私サラだこんな時でもツッコミありがとうゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ てみなさいうルト順 調, 順調、順調 次のゴールデンフラッグはどこでしょう試験終了よっしゃ俺たちにかかれば楽勝だってばさやったなお前たち 俺らにかかれば当然だってばさ次はいよいよ第三次試験ねごかげが観覧される中で一対一の手合わせが行われるんですよねその通りつまりお前たちの一挙手一投足に人海中が注目するってわけだついにここまで来たねボルトああ とりあえず二次試験までご苦労だった三次試験は日を改めて行われる各自今日はゆっくりと休むようにはい、はい、当日は里の外にある試験会場の前で集合だ遅刻するなよ特にボルトわわってるよ ああよく来たな了解だ。 このバトル。 気を抜かれんようにしないと。 なるほどな貴重なテストデータが取れたぜ今回はここまでだなお疲れ様だなボルト。 あなたが新しい時代の先頭に立つんです科学人を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ 二次試験通ったらしいなううんよくやったなうっ次も頑張れよ じゃあなそれだけ言いにわざわざ大事なことだろこれってあんたよ本当にそれだけのために。 そうやし。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってね、お兄ちゃん。後で応援に行くからね。おうん。いよいよだな。よし。 じゃないのね、今日はこの日に遅刻するほどバカじゃねえよボルトが待ちに待った日だもんねああ、やってやるってばさ物おじはしてないようだな これからは1対1の純粋な勝負となるお前たちがどこまでいけるかしっかり見せてもらうからなこれはい、はい 個人戦ですヘロウチを知っているチームメイトとも戦うことになるでしょうですがその状況すら打破する力それをここで示してくださいではこれより就任選抜試験第3次試験を始めます ハ隠ウズ巻きボルト。雲隠れゆるいういス。それでは一回戦始め ダブんだよ何でも省略してんじゃねえ!!!うん《やってるっサさケのおっちゃんとの修行を乗り越えたんだでも俺がこんな奴ツをけるわけねえ!》 これでだ最終的に勝つのは俺だけ 悪い俺の方が雲隠れの忍びをだじっちゃいそうだなえっとチャライだっけゆるいだ勝者この葉格で渦巻きボルト それでは次の試合を始めます対戦あおいボルトどうした試験は終わってないってのにいやちょっと息抜きしようと思ってさそうかまあ確かに試合は緊張するからなだがのんびりしすぎるなよ分かってるってばさ 休憩はもういいのか次の対戦相手は鹿丸さんのご子息なら鹿大だ同じこの葉隠れの忍びである以上あいつはお前の手の内を知っている気をつけていけよ、はあ、ではこれより中人選抜試験第7回戦を始めます この葉隠れ渦巻ボルト同じくこの葉隠れならしかない<笑>両者準備はいいですねそれで始め ここまで勝ち残せは思わなかった住人になれなきゃなれねえでいいけどさっきと母ちゃんが怒んだよ相変わらずバトルになるってつえなこいつやっぱ親が親だけにいい選手をしてやっヤッサヤッサヤッサヤッサヤッサヤッサヤッサヤッサ やったやったやったやったやったやったやったやったやったやった やめやる歯科には悪いけどこのまま決めさせてもらうぜえー 勝者このハ隠れウズマキ・渦巻きボルトやったやったってばさ父ちゃん<笑>次もばっちり勝ってみせるってばさどどういうことだ この試験では使用禁止のはずだリウズマきボルトは失格だ勝者はならしかたいと訂正してくれ渦巻きボルト使用禁止ングの違反により失格<笑>お前は忍者失格だ 行くぞ。今は試験中、説教は後だ。<笑>後で、説教父ちゃんに、本当にそんな時間があんのかよちゃんと説教されてたら、今、今こんな状況にはなって そうなんですよ片付けボルト君が優勝できなくて私も誠に残念ですよ七代目本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが お集まりの皆様このボルトくんが使っていた科学人形失格にはなりましたがここまで彼を導いたのは間違いなく科学人形あってのもの片付けそこでごかげさま田里の皆な様さまにこの素晴らしい科学人形のみんな逃げろ 何者だでかいやつが大津木金式そしてもう一人が大津木桃式だ巻物の暗号が解けたのかああついさっきなやつらについても記されてあった狙いは分散したチャクラの実つまりお前の中の美獣カグヤが残した巻物には やつらがチャクラの身を奪いに来ることが記されていたかぐやが城絶の兵を集めていたのもそれに対応するためかぐやといいその身をどうするんだタウンを連成するらしいさようこれさえあれば不老長寿怪力乱神 思うがまま<笑>にらみつけておるわカ等ウ物の分際でどうなさいます衣を汚したくはなかったがまあいいたまには体を動かすのも悪くない喜べカ等ウ物ども我の手により れ<スポン><スポン>アゲア後ろでお前を診てやるぞ。 会場 の, の, の,、はい、のやつらはどうなんだ とが逃げ出したあと少しだけ持たせればいい。 カズヤと我を一緒にするなタウンを食した我と奴は次元が違うぞははる サスケ相手にここまで。 しようどうせこの苗だけきれいに整え直さねばならんかキツネお前は死ぬなよサスケあとを頼む。 そっくらば守ってねえだろうなおるぞナル 君の家だよ俺のひまわりと母ちゃんボルトのお母さんとひまちゃんは病院でち父ちゃんはどこだよ七代目はみんなを守って奴らに連れて行かれたよえ なんで俺の父ちゃんがおかげだ 一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ誰でもいいじゃねえか父ちゃんがガキの頃はホカゲのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃんそうしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな父ちゃんの脱成時代とは違うんだよ だせな俺その通りだなお前は今回の試験で皆に軽蔑された 額たても取り上げられ今や忍びですらないさらに妹は泣き母は怪我を負い父を慕ってくれる妹と自分を心配してくれる母がいなけりゃかつてのナルトと同じ状況でどうする父ちゃんは父ちゃんはどうしてきたの 知りたければ直接ナルトに聞けえ助けに行くぞ奴はまだ生きているなんでサスケのおっちゃんはこんな俺のこと気にかけてくれんのお前は本当は強い忍びだ。 俺はナルトに負けたがお前はあいつに勝る男になれるどうしてそんなこと言えんだよお前はあいつの息子であり俺の一番弟子だろそして何よりお前はナルトよりうすらとんかちだすらとんかちそれって負けず嫌いってことだよ 我らを忘れてもらっては困るおかげをないがしろにしては五影の名がスタるすげえ五影だまるでかつてのナルトだな力が入りそうだ奴らのもとへは 俺のリンネガンを使って移動する屋敷の上に移動するぞ 準備はできているなしこのリンネガンではヤツらのもとへ送れる人数は限られている今この忍界で我ら以上の忍びはいまい。 しておく 連れて帰る この程度しか引き抜けんとは<笑>悪いなそう簡単にはいかねえんだよ俺ら忍者ってのはな、ね、サスケお前まで なんでいろいろあってなま忍者になったってことさ<笑>まるで自分の影分身を見てるみたいだ俺ちったかっこよく見えっかな前よりはな少しは前の俺を見ててくれたんだ今まで すまなかったこれからは今まで通りでいいってばさただたまに会った時は説教じゃなくて父ちゃんの昔の頃のことを教えてくれよ 生物 いくぞ焼き尽くす ハハハハ 所詮貴様ら我の前にひれ伏すんだ<笑><笑><笑><笑>力による慢心その心が大きな隙を生む。 完了だ。相手がいかに強大だろうと。我らに敗北はない。このような下等生物に。 我が…己禁止下モモシキ様<笑>さあ、モモ様私のチャクラも喰らう時が来たようです我が親役が かつて私に力を委ねたいようにためらわれる。 力かそんじゃあいつに教えてやらねえとなその神の力より強い忍びの力ってやつをよああ <笑>我を恐れていた小さきハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハもハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 俺たちから見れば、お前はっクラマの力やめんじゃねえぞ 様らののよこのの岩は壊せ る, のがる、ね、何俺らは分かってっからな超えられない壁なんてねえってよ俺とサス s u k e ら人なら何かもてめえの壁判断ぶっ壊してやる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 ラセンガンじゃないいきなり性質変化の加わったら消えるらせんがんだからなんだというのだ先ほどの幼稚な仕掛けはもう分かったもはや我には通じぬしかし最後の望みをその小僧に任せると 格も愚かな者か見えよ小僧の腕を震えているではそんな腕で我と対峙するというかハッハッハッハッハッハッハッハッハえハッハッハッハッハッハッハ 父ちゃんたちはそんな経験をいっぱい積んでそんですっげえ強え忍びになっただったら次は俺の番だろ俺は忍びだこの葉隠れの渦巻きボルトだ忍びであることを俺は負けねえ じゃあ我に向けて俺はお前に勝つ 忍びでも男でもね。 加藤生物だ<ス>うん、<ス>愚かな No. いけるな 行け 今度の勝負は俺の勝ちだな。ん忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもな。ボルト。そうだよな。俺は4代目の時とは違う。今ここにいるほかげだ。だからこそ。 お前の成長を見守っていけるこれからもずっとな 危機を迎えた人界ですが七代目ホカや各佐渡の影そして七代目のご子息渦巻ボルトさんの活躍により無事事態は解決に向かいましたさて今回の騒動では大きな被害を受けましたが同時に新しい発見もありましたそれは人界に育つたたボルト新しいジャンケニングを持ったのやべ忘れてた 先ほどご紹介したつーか父ちゃん父ちゃんも忘れ物おおサンキューボルトお父ちゃんもお兄ちゃんも忘れ物さんだね本当だな初からこじゃあ行ってくるってばさ行ってきます行ってらっしゃいこれからも私たち若き力とこれから任務か 母、うん、ちゃんも仕事頑張れよおう次はお前たちの番だ。 頑張れよここに名もなき巻物ありうちにしるすはいまだ結びの見えぬ物語。 かつて忍界を紡いだ男のその奇跡に続く少年の道時に交錯し反発しそれでもなお前へ進むかくして小さき忍びの道はいまだ結びにたどり着かずいつしか 名を付ける時その時にまた少年の旅路を振り返ることとしよう故にこの物語に名前はない今はまだ 名もなき忍びの物語。 来たな了解だ。 セミのせいかプ このまま決めてやる フッフッフッフッフッフッフッフ 助かったぜ。<ス><ス><ス> これはこれで貴重なデータが取れた今回はお疲れ様だな、ボルト。